ドレスと電話番号を入力したら手順に従ってサインインしてください、うん 何、mm、だ -hmm. okay. しますかうん。 をセットアップしますか、うんうんうん 私の名前はコルタナです。最大限のお手伝いができるように、ユーザー情報を使用してもよろしいですか、うん、?Windows では、アプリ、ファイル、およびウェブサイトに作業していた場所を保存できるため、これらは、マイクロソフトがおすすめする設定です。確認して、 問題がなければ同意するを選択してください、うんうんうん、デバイスメーカーがアップデート情報などをお知らせできるように連絡情報を希望しています兄ちゃん兄ちゃん、うん もう少しで完了します。 あといくつかの項目を設定すれば Windows をすぐにお使いいただけます。